おはようございます。ちょっとね、ちょっと仕事はさしてるので、はい。分かりましたよ。あとね、1時間で仕上げたいんだな。で、えー、仕事って言ってもですね、新しい仕事を得るための面倒を見てくれる人にサンプルを要求はされてないんだけど、先出しすると、 相手がちょっとあやるな頑張ってるなって思ってくれるかなっていうのとモチベーションが上がるといいなと思ってですね、えー、いい営業を考えついてくれるとありがたいですねなのでこんなイラストをいっぱいまとめていきますページいっぱいあるよほら ジャン君は明日朝10時に手術です。今日の夜10時からご飯は食べられません。いいですかそれから明日の朝6時以降はお水も飲めません。大丈夫ですかそして元気で頑張って。 石を取ってもらってください。そしてその後は溜めないように石を作らないようにパパとママが努力します。何か考えます。ごめんね。